水分なくなく虚ム状態のと、ね、その器に移したりしない味変わんねえから、えー、どうも独身男性ですということでこの虚無シリーズなんですけどもこれは独身男性のおさんが何をね食べて生きてるかっていうのを収録者まあ ドキュメンタリーみたいなもんですね今日はですね本当にやる気のない時に作るキョムペペロンチーノ火使わないやつね酒飲みながら作るあの料理研究家がいるんですけど至高のペペロンチーノっていうね まあ、すげえ再生されてたレシピあるんですけどもあれね面倒くさいんだよねパイパン一つで作るから簡単ではあるんだけど面倒くさないなめんで面倒くさいかってずっと火の前にいなきゃいけないから面倒くさないんですよねそんな虚無状態で作れるかっていう話なんですよなんで今日は虚無状態で作るですねゴムペペロンチーノこれをやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ材料はですねあの、このえー ママの5分ゆでのパスタね、えー、1.4 尾あとニンニクは2かけ僕がねにんにふあの生のニンニクいつも常備してるんでまあなければいいよチューブチューブでもただ生のは う, うまいっちゃうまいです概要欄に材料書いてあるであので そ, そう見てマジで2日酔いなんだよね朝5時ぐらいまで飲んでてあれ何なんだろうねあの明日仕事だって分かってんのに明日仕事だから12時で帰るって言ってたんだけど ほんと不思議だよね人間の七不思議のうちの一つだと思います使いなんで水飲みますはい乾杯はぁ、あ、やっていいむきましょう、うん、肉むいてください普通にまあこれ薄つ乾むくんだけどもうねまな板もね い, いらんかん、ね、これね肉ね こうやって、ここ、ここだけ切っちゃえばここだけ切ってこうやって剥いていけばこの耐熱量がなければ四角あのジップロックみたいなのでもいいんだけど入れていくまず半分持って半分持って半分に折るはいでこうする半分持って折る こうやってで半分折るのが邪道っていう方もいるんですけどもこれね半分折るの意味あるんですよ半分にす る, するパスタって箸でめちゃくちゃ食いやすくなるの虚無状態の時には俺あんまフォーク使いたくなくて箸で食いたいんですよねこうやって半分に折った方がいいですあの子供も食べやすいで 270cc えここに入れますはいでレンジでパスタを作っちゃうってですね 270cc ね測ってねこれねニンニク おろしちゃうみじん切りとかでももちろんいいんだけどおろしたほうがね麺と絡むんだよねこのおろしたにんにくが麺と絡んでめちゃくちゃうまくなるからレンジで作るペペラチーノはおろしたほうがいいすっごくクリーミーなソースになるなまあなければにんにくチューブでもい い, い, いけどにんにくチューブでもまあうまいこれは家に生にんにくあるから生にんにく使じゃあ唐辛子俺は辛いの好きだから結構入れます 私高のペペロンチーノの時もいい あ, のあの酔っ払い料理研究が入れてたけどあのいけすかねやろうコンソメこれは味が付くから入れた方がいいですで塩ひとつまみひとつまみね俺のひとつまみってこれぐらいなんだよ結構入る大体1ムぐらいこれ入れますまあ後で足んなかったら調整すればいいからペペロンチーノ限界の時のペペロンチーノ これ最後に入れてね最初に麺にかぶるようにオリーブオイル入れちゃうと麺自体がちょっとくっつきやすくなっちゃうから電子レンジだいたい600ワット9分えラップせ…ラップしないでこのも入れるあとは電子レンジのやつが勝手に作ってくれるからその間に何かしててください他の準備とかあるでしょう着替えたり、ね、歯磨いたりねしてくださいこれこれです水分なくなってるんです 熱を加えたオリーブオイルと熱を加えていオリーブオイルあるから の, の香りと違うから少しだけ入れる小さじ1杯とかちょっと塩気の強い方が好きなんで少しだけここまで調整器に、ね、移さないからこれ、うん、虚無状態の時にその器に移したりしない味変わんねえからかじゃあ食べます 折ったから短いんだねここいただきますニンニクの香りもすげえすご あ, あ、うめえエジはね、かなり志向のペペロンチューナル仕組みこれでいいじゃんうまっやばい料理がうまいと、ちょっと虚無状態が溶けるんだよこれ食べたい人はねえねえねえ寝起き、寝起きね、うん、寝起きでお仕事が分からですめっちゃ入荷してないすりおろしでやったからすげえ入荷してる、ね、やります、うん <笑>すごいねこれ、うん、めちゃくちゃ乳化しててさ、うん、油そばっぽいよ、うんうん、<笑>パスタ<笑>ちょっと超えてるかもしれない、うん、あ至高のペペロンチーノもあれペペロンチーノというより油そばだと思ってるあ<笑>いやあすごすりおろしだからなんか普通のペペロンチーノよりすごいニンニク感くるね入れたい人は、うん、ベーコンとか野菜とか、うんうんうん、適当にぶねあ の, あのとでぶち込んでやればいいから、うんうん、これにシーフードミックスでいい、うん、美おしかったっすごちそうです<笑> 逃げたもう<笑>、えー、ということで作りやすいと思います学生の方が作っていつも食べてますって言ってくださるんですけど野菜も食べてくださいこれにシーフードミックスでいいあシーフードミックスあれ出しが出る<笑>出んしが出る最近ここで流行ってて俺もめっちゃ使ってるうんいやもう俺の中ですぐ流行ってる<笑><笑>あのシーフードミックスね<笑>あちょっとシーフードミックスで興味なんないかあ確かに